私は本日鹿児島県は薩摩川内市甲冑工房丸武さん来ていただいた手かぶり名付けてかぶとうん追加でけそばマスの塩焼き<笑>食べ始めの冒頭の方かなんてくれたんですけど本当にありがとうございます 最後まで思い続けたい。自分は生きる意味があるはずと。 言いたいことはもう言えな い, いこんな世の中じゃやばいやあポイズン<笑>ちょっと怒んないでくださいよ<笑>いやどうもこんにちはマックスです私は本日鹿児島県は薩摩仙台市こちら甲冑工房丸竹さん<笑>サムライティング、えー、常日頃から日本の文化を お伝えさせてていいただいてるつももりなんですけれども本の鹿児島<笑>日本の文化伝えるぜよチェックしとけ どうも改めましてこちらのかちこ丸竹さんの中にあるお食事処の匠屋さんとこちらにお邪魔させていただいてなんと本日僕がいただくのはこちらペローンこの匠屋さんに特別にオーダーさせていただいて作っていただいたデカ盛り名付けてかぶと。 君の布のところは卵ですかとうございうす、はい、でで早速いただきますかじゃあいつものあれ、はい、いつものあれいつものあれあのここでマックス鈴木的流浪に献身一口目もやっぱ篠森しっていうのはやっぱお庭番集っていうのにいるんですけど、はい、彼は「二刀流です、はい、<笑>レッツイート!<笑>」<笑> それではいただきますやっぱり鹿児島うんでとうとんうんうんうんうん。 うんサクサクした音がいい、ね、うまか、うん揚げ物美味しいぞこれ、鳥天ってこっちも有名なんですか鳥天メジャーの食べ物大分県あ、なるほど同じ九州の大分県が今ですね なんかこの可愛いデカ盛りちゃんを崩して食べてくると忍びないんですけれども食欲には勝てないめちゃくちゃかわいく作ってくださましたうんうんお米もうまいやないのこれ鶏天っていうのは基本このまま食べるもんなんですかねなんかつけたりするのかなててあうまい、うん、うめえ すでにちょっと味付けがされてるタれがかかってるそうです。 もしもうちょっと濃い方がいいなっていう場合は、タルタルをつけるのもおすすめです。タルタル。はい。よいしょ、行ってみようかな。これかな。ですタルタルでかいぜー。真面もいろいろとご用意てます。ね、とんかつソースにマヨネーズタルタルに胡麻どれ。うん。<笑>うん。<笑> うん、う ま, ありま。え、マジですか？でも鳥転びっしゃやっちゃっていいですか？いいっすよ。 米はなんか程よい甘みがあって、一、うん、つ一 つ, つは結構しっかりしてる感じですね。うん。この調味。味合ってるときめこうですね。うまあ。これあのすみません。はい。あのちょっとここメニューあって、正直さっきちょっとチラチラっと見たんですけど、他にもメニュー頼んでいいですか？おーいいですよいいですよ。ちょっとあのこの。 見ていただきたいんですけど、はいあのー、おそばですと か,、うん、このなんか定食カレーみたいなのいっぱいあるんですけど、うん、お値段がねめちゃくちゃ安いんですよかけそば300円とかい<笑>これだって都内の安いところの立ち食いとかでもこの値段ちょっときつくねっていうようなのをこのアミューズメントなところでこんなお値段 で, すごいです、ね、あとねこのなんかほら マスの塩焼きとかそうめんとかいろいろあるんですよあーはいはいはいはいはいじ、は、ゃ、い、この中からちょっと見つけろ頼もうかな<笑>本来であればちょっと食券を買うスタイルなんですけど今回ちょっと特別に撮影にご協力いただいてこういうスタイルなんで今のままちょっとお出しさせていただきますねはい失礼します追加 で, 追加でえー、っ と,、はいはいえー、っとかけそばかけそばあとますの塩焼き ゲけそばと増の塩焼き、はい、あと、さつま揚げさつま揚げ、はい、あと、これあのカレーのルーっていただけたりするのかもし、可能だったらっはい、お願いします、はい、かけそばと増の塩焼きとさつま揚げとカレー と, レーと、はい、あ、すみませ ん, あ, ませんありがとま<笑>これ食べて 全然分かないでごめんなさい今ねカブト君の後頭部からいただいてますもんでちょっととんかつソースかけてみようかなはい あ, ありがとうございます 俺のミニチュア版作ったら、お子様とか喜ぶと思う。は い, いはい。さつま揚げが、ちょっと今、人気すぎて、切れちゃったみたいです。わりました。その代わり、なんかコーンが入った、さつま揚げというものが、あるらしいです。じゃ、どうも、お願います。ありがとうございます。お。なんか唐揚げは出てきました。 中の唐揚げ、はい、やばいし。あとかもう唐揚げまで行ったんすよ。はい。むちゃくちゃうめ。超絶うめってなんかすごい種がしっかりのってる、顔<笑> こっちの皆様から向かって右の方ちょっとぶっかけちゃうと思うんで。行、はい、っちゃいます。どうすかー。 っっちちゃゃううかなな気がつつ ね, えね、うん、うわーめっちゃ好きやこれ多分社長と食べた方がいいっすよ。 マジすかマジ で, イ<笑>マジでうまい。 はい、気になってたん、ね、で、あろうなぜ今日の MAX は甲冑を着てるのかということですね、うん、なんとこの甲冑丸竹さんが特別に紙で作ってくださったかなり軽い動きやすい甲冑となっているとのことなんですがそうなんですかだからだからこんなに軽いんや<笑>言わせたかいや<笑><笑>もう本当に信じられないぐらい軽くてその おソファーの時とか信州のと、うんうん、とか、あのー、はあのがっつりした、うん、ガ チ, カッチュー、うんうん、かっちゅうなれですけどこれはあのー、紙, 紙なんだろうアルミなんかちょっと違うんですよ、うんあのー、材質が、はいはいはい、でかなり軽量化されたものでして、うんうん、もうすごく動きやすいこんなに動きやすいのってレベルですね食べてる時にも消れるっていうのは、結構僕はびっくりで多少なんでね結構絵が今すごいもザ・サムライですよ、ね、だって、 なんの不自由もないですもんコテ は, はチューチュートレインぐらいな多分踊れんじゃないかなこのままやれよ引<笑><笑>じゃいやおじさんわかりません<笑>、うん、ありがたいそうね本当に、ね、こういうえ、っていうかこういう特注もできるってことなんですかできるってこと でもそういうことですよね。職、うん、職人人ののの方方があの、うん、畑さんん中に そ, ううのがの、うん、そこでで、うん、ススススで作られている特もきかや、まあ、やつやったらお子さんとかにれますし というところでお、はいコンビニのさつま揚げですふぅこれ物撮りは大丈夫ですかしときます一応<笑>もしあれだったら、すみません写真の人、写真の人ですかはいじ ゃ, じゃあ、一旦ここ使わないではいここカットですここカットですカットタイムカットしてる間もあなたはこの映像を見続けているかもしれないそんなあなたに一口メモをしましょう 富士山は日本一高いですょ。でしょうね。はい。<笑>でしょうよ。は、え、い、え。は、え、い、え。お、ええ、い。よろしいですか。よろしいでございます。いただきます。す。これこれ買って帰りたいです。おお。 周りはびっくりするぐらいサクサクなんですよ揚げたこみたいな感じサクサクはいはいはいはいはい。で、中はコーンのつぶつぶとこのね、すり身がめちゃくちゃうまいお子さんも、じゃないですどっちかっていうと、お子さんが好きかもしれないです、このコーンはうーんれうまっっこれ、おかわりないかな聞いましょうか あっためっちゃうまいこれホントにあとすいませんカレーもあったらくださいイエーイ このじにとりますか じゃあ、今の方がち、ちょっと、動かしてもいいですか。全然大丈夫です。今、ここ使わない。はい。で、多分僕の方が、あすかに、再生あるから、そうでは い, でい。はい。いただきまーす。器がすみません。激安なん、ちょっと持てない。<笑>できたて。できたて。 うん、うまいねちょうどいい味してますね、うん、あとね、そのマッケさんの今日のイケた人、とソーバがですよこのな感オープニングあんだけふざけてた人って思えないぐらい頑ってます、ね、今日のオープニングは弾けたな<笑>多分若干さっきのオープニング弾けすぎ弾けすぎて 今普通のおっさんですもんね。<笑>コスプレ好きのおっさんみたいな。これさあ、そこ頃やります。結構あれなんですね。すごいちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、うん三重県っていう内容にしてはかなり麺の量が多いです。多い。多いしもうそれにもちょうどよく美味しいです、ね。 割とすっきりです。あの濃い感じじゃない。あの関東のいわゆるあれな感じじゃないです。うん 心地よい<笑>ああ、やっぱスープがやっぱスッキリ系なんですねあっさり系というかああ、結構サクサク的な裾感じですかほんとほら色も全然違うでしょ関東と優しい色してるんですね優しい色してすよ お魚さん来ましたねお魚ちゃんです。 なんでこんなにうまいんだろうね安定のティブうまそうあっちっ<笑><笑>出来たてをできたて親子丼をいただいております冷ますゾーンに置いとこう<笑>僕はこちらを<笑>やったーいいよ<笑>ありがとうございます、まあ、じ カ, レーカレーをホントですか、うん お皿丼はちょっとあのお皿いただいてるんであれですけど全然なんかこんな感じないですかはいそついにカモト君の顔がすべてほぼ固い目にしたイエーイあ、すいません、はい、ちょっと暑いんであ、あとまあ大変ありがたいことにこのサムラ イ, イーティングチャンネル なんと登録者数様1万人突破いたしました。本当ありがとうございます。いやー。ねえ。ここまでいろいろありました。そうですね。いろいろな問題がありました。<笑>それを乗り越えて、チャンネル登録。1万人。そうですね。改めまして。ありがとうございます。<笑> りうーん、でも、一つの区切りとして、やっぱね、うん、ありますね、気持ち的に最近始めてくださった視聴者の方もそうですし、もちろん最初からずっと応援してくださってる方もそうですし、うん、うん、嬉しいコメントだったりこう、励ましていただいたコメントだったり、こうアドバイスというか、これ、もっとこうした方がいいよっていう、フィードアップのとこが、いろいろ。 良いチャンネルにしていければなとなんか今日真面目な感じになりましたね<笑>いいんじゃないです か, <笑>いいですか、ね、変にね、借りてきた言葉使わなくていいんですよあっ、お疲れ様ですお疲れ様です借りてきた言葉使わなくていいと思うし、僕は 豚だけじゃなくて、ね、鶏も美味しいでしょ、うんうんうん、うん、ちなみになんですけど、そのまあカレーで言うとチキンカツカレーとかとんかつカレーとかいろいろあるんですがマックスさん的にそのカツカレーだったらどれが一番好きとかありますかやっぱそのカツじゃないですかね、とんかつじゃないですかねと、うんかつでとの大食い記録だったり記録というか、こういうの調整した とんかつ定食食キロ食べようとしししし失敗しましたたあ、ですか揚げ物ってねもうやばいんですよ最初はいいんですけど口の中はだんだん怪我してきて切れてくるんです子どでそっか子が硬いからでどんどんチクチクし痛くなってきて、はい、でどんどん辛くなってきて終わるってバランでねなるほど揚げ物は食材の中でも何度かかなり高いやつ 食べ方、工夫とか、まあ、いろいろと試行錯誤しないと、なかなかこう勝てない相手みたいな逆にあの一発逆転が大いにある食材でもありますよ、うん、大会とかになると。そうかそうか、まあ、熟練の方でもやっぱりちょっと苦労される食材ってことですね、食材っ て, 料理ってことです、ね、基本的にも食べるだけで相当エネルギー使うんで、揚げ物は。なるほど 今までで。今までだと。僕のメインチャンネルの。はい。カレーさんでやらせていただいたときに。は。はい。八点六三キロっていうのが多分最高ですね。七点六三。<笑>うん。あの金沢彼。はいはい。米が四キロぐらいあったかな。あと具材とかルーで。はい。で半分 すごいね大食いチャレンジもすごいやってるお店さん多いんで大食いの人は相当馴染み深いと思いますカレーは特にでも普通に考えてカレーは馴染み誰でも深いかかいやでも僕結構テレビとかで僕の偏見かもしれないですけど大食い対決バトルになるとやっぱカレーからやっぱ食べやすいですよね んでもラムだったらすすったりとかしてたりとかあるんですけどももちろんファイターさんによって食べ方が変わったりとかもあるんですけどそこの見応えはありますか サムライまだカレーやってないっすかあ、やってないわちょっと和を絡めたカレーでちょっと、うん、面白そうじゃないですかうん視聴の人たちも見たい人いるかなここいなかったらスケくク黙りますわぜひコメント欄の方に、ね、<笑>ご意見を聞かせてあげるといただければお願いします、うん、いしいウォーターをいただいて美味しいですかすみません うまいでもこのだしを飲んだ瞬間に「あこれうどん絶対うまい」ってもっとうどんうまいって思いました感じるものがありましたね、うん、うどんいっちゃいますか かけようと言っていいですかいいです<笑><笑> モトモトゥペースト落ちてのがやっぱりモメッタイムると思うんですけど、すごいっすようまい。うん、普通にもううまっ美味しいものたくさん食べれるとモシンプルに羨ましいんですよね僕、その、まあ、一般的なモそこまでこう、食いができない人モただそれでやっぱ、美味しいものでもある程度食べちゃうと、いっぱいになっちゃうとモそこそ、500グラム、100グラムぐらいですかねモ1キロミ、キロミもんでうん ずっと美味しそうに感じがするすげー、すげー小学生みたいに重ねましたうん、全然食べれちゃいますねでも、うん、徐々にやっぱりゆっく広がっていくんだ あ も, うもうちょっと食べれるな、もうちょっと食べれるな、もうちょっと食べれるな、繰り返してると、こうなりますよ、でもこれマジで少しずつあ、どれくらいでしたっけ、本、まあ、気で大食いするとしたら、まあ、すると決めてトレーニングし始めて、でどれくらいでこう、立ち向かえるというか、他の食いファイターさんにも少し近づけられるれ3ヶ月ぐらい欲しいっすね。<笑> 欲しいです。でもその三ヶ月は他のものことが手につかなくなるかもしれないですから、ね。本当にその大食 O V 形式にずっと向き合い続ける三ヶ月向き合い続けてようやくなので今の僕って考えたときに犠牲にするものが結構な量あるんですよね、うん。常日頃戦えるようにはしてるんですけど。うん 大会ってったら当然ライバルもいるわけで競争やっていらっしゃるんですねそれにこう、負けがまず許されないし本気のそういうちゃんとした大会になったらお相手の方にも失礼するちゃんと向きで向き合うボスさ点あげます、二点二点これどこで使えるんですかこれ。使えます、俺ガチ俺ガチと思えてるんですから っていうのはあるのかなっていうのはこを見てて思いますねやっぱ負けれないですよねだって本当の大会ってなって勝つだ負けるだの勝負になったらもし仮に負けたら負けました悔しいじゃやっぱ済まされないですもん だからこそ楽しい反面やっぱリスクもありますよね正直なるほどそれぐらい本気でやってると思いですかうふ、ん、ー、うん 冷ましてからいただきます。香りで分かりますよ、やっぱ。最初、まあ色が薄いんで、スープの色が薄いんで。まあ、ちょっとこう、抑えめなのかなっていう印象だったんですけど、ちゃんと香り階段、全然変りますね。香り高いですね。うん、すんげえうまいです、本当に。多分これうどんの方があると思う。うん、同じお出汁だったら。 うんん ん, のさくらさんとしすはいもちろん。その動画 佐倉さんに、ね、大会とかやってみたいよねみたいなお話されてたんですよそれに結構視聴者の方が大会ってほしいって思いも す, すごいあるんでうちの代表の Y さんも前向きに検討してくださっているそれって例えばなんですけど、はいはい、どういう大会が見たいんですかねその一対一のが見たいのか それこそ何回かやって勝ち上がってってあの、大食いをみたいにやるのか、それかあの、世界戦でやったみたいに4人1組でシングル、ダブルスシングルで3回戦って、うん、勝ち星の王様のチームの勝ちみたいな個人的な見解で恐し な, いででいいでかなんですけど、はい、全部見たいんですけど。 あのそれぞれ違いがあるかなと思うので、素人目線というか、視聴者目線として、トーナメント戦1対1で勝ち上がっていくっていうのは、いろんな食材を、いろんな食材が出てくるじゃないですか、うん、いろあのそれぞれに当たった食材を工夫しながら食べてるところを見るのが俺、楽しいですで、だんだんだんだん食べ方分かったみたいな感じで、速度が上がってるのを見て、なんか、おおっかっけぇなっい思ったりトーナメント戦で食材が変わるみたいな。 食材が決まってて、ラーメンとかカレーとか決まっててで食べ方とかもあれじゃないですか？それこそとんかつだったらこう。カツなんで揚げ物が口に刺さっていたいっていうのもありますし。その食材と対決しながらもこう攻略していく。サを飲むのは結構楽しめる。です、トーナメント試合が見たい。トーナメント戦はそれが見たいですであと、ただ、あのー、全員がバーって並んで一斉に食べ始めるっていうのも。 もあるじゃないですかそれをこう体感するのならずお届けしますね。 お互いでこう、勝ち上がるみたいなあ、そんなの見たくなってんです か,、えー、かああ、ありがとうございますあれを見ててすげえ楽しかったですよめっちゃワクワクしましたなんで結論、全部見す<笑><笑>あえて順位をつけるなら あ, あ, あえて順位をつけるならかあくまで個人的な所感ですけど一番見たいのは、二番目の全員がバーって並んで解決していくのなんてうん、一緒にうんこんな人に集まっていく。 一つの食材を食べ、食べて、お金、金、借りて。で、意外と二番目はあるんですよ。二、二人一組で二点二。チーム戦、今まで組んだことない人どうして組んだの<笑>チーム戦ってね、あんまりないんですよ、上において。やってる方、スーパー面白いですよね。やっぱり、基本的に大食いって常に、ソロプレーなんで。はい チーム戦っていうん、なのに手はこれもう1万2万じゃない。 トトーーナメントかチーム戦ーかなやっぱり基本ソロプレーーのものに対してチームっていうのが生まれると今までになかったような考えとかが生まれたりするたまにそのすごい例えば A 君はコロッケ超下手だけど B 君はコロッケ食べるの超うまくてーー C さんは。 お寿司食べるの超下手だけど D さんは超うまくてみたいななった時にこれ食べ方分かんないこうし食べればいいんだよとかって情報交換もできるわけですよねふ、はい、人に教えないようなこととか、はい、切さなくなないですよで生まれたりもするから結果的にはそういう横の意見を交換し合うっていう場が生まれたら、うん、長い目で見たら大食いのレベルは上がっていくんじゃないかなと思うんですよねよりそのなんかこう高いものをやっていくというか質の、うん チームですもんね一緒にやっていくわけですねお互いの情報交換し合ってあお互いの長所短所をうまく言い出し合って、うん、そうっす。と、うん、いうのもあるのかなって思いましちな、あのー、そのファイターとしてトーナメント1対1を勝ち上がっていくものの面白さじで選んだ理由っていうのはかな うーん、まあ出るメンツを見て、うんいや、こういうトーナメントかみたいな、俺のブロックにここいるのかみたいな、はい、で、見て、あとは、その何が出るかでしょうね、まあ正直、人よりも何が出るかだいぶ 勝, 勝敗変わってくると思うんで、それこそ僕なんて辛いものなんて来いたらアウトだし、<笑>ちょっと辛いもの、熱いものとか。うん近くか かすでもん結構弱点多いな<笑>確かにだからその時もそれこそ飛んでる30秒だとあのお蕎麦60分耐久60分限界チャレンジの時だとザルそばなんで冷たいじゃないですか、はい、冷たいものが飲みをこう用してくるとこう食べづらくなってくるってことで中でお茶とかコーヒーで胃を温めるみたいです 大丈夫ですあっいい<笑>いい、はい、どうにかしてくださいう<笑>の空気今俺が<笑><笑><笑><笑><醤油><笑><笑>やりたいかな。 食材チャレンジしてみたい食材っていいんですよね、ちょっとニュアンスうまくスタートというかちょっと変わらないんですけど、これで、この食材で戦ってみたいみたいな、すんなで、みたいな食材ってありますか 神山さんと戦ってみたい。神山さん。<咳>チーム、e、のメンバーなんですけど、僕の早食いの師匠なんですよ。どうだうお寿司で神山さんと早食い対決やい。やってみたい。チーム対決。面白サモティさんで牛丼やりたい。<笑><笑> なんかやっぱ自分より、はい、これ絶対俺より強いなっていう人とやりたいですよね。ななるほど、そのお相手の方がといまで、ね、っとな新しいで思う新し扉は開け今のままじゃなくて 何秒ぐらい、うん<音楽><音楽> ちょっと別のところでエンディングとっていいですか。サムライクルーが。別のところでエンディングとっていいですかもんもん。じゃあちょっとエンディングもお楽しみに。改めまして、えー、本日はどうもご視聴ありがとうございました。食べ始めの冒頭の方かなって触れたんですけど、うん、改めまして本当にあのサムライティングチャンネルの登録者数様が1万人を突破しました。本当にありがとうございます。1万人っていうのを 思, 思い出したときに。うん ろ考えてたんでですけど、食べてるところで、はい、サムライティングのチャンネルを0から1にした時から、うんうん、こうなんかとりあえずじゃあまあチャンネル作ってみてくださいとか、うんうん、でこのチャンネルの一番最初に上がってますけど、ね、違う僕が撮ったあの塩ラーメン、はいはいはいはい、30人前の動画からまさかここまでなるとは正直思ってなかったですね。これも一に 皆様のの支えととか応援があってのことなんですけれども正直僕個人的にはそれだけじゃなくてやっぱりこの「サムライのチャンネル」の裏方さんが皆さんあとコラボしてくださったの共演の演者の皆様とかの何よりもご協力いただいた飲食店の皆様とかのお力添えがあったからこういう形になれてるんだなっていうのを改めてこう実感したんですね。 で全然もう私事なんですけどもつい最近こう結婚式を挙げさせていただいてサムライクルーの皆さんも来ていただいたりとかなんかよりなんか生かされてるなっていうのを改めてこう感じたんですねアメリカの時も言いましたけどまさかこうあんな感じになると思ってなかったし、うん、今九州ですよ「甲冑作るだ作らない」とかなってますよいやすごいなっていうただこのとりあえず一区切りとして一万人っていう数字すごい嬉しいんですけども個人的にはもっと、うん、やっぱり。 世界 YouTube 見てる人何いるんだって話なんでその人たちにもうより一人でも多くこのチャンネルの、うん、僕は面白いと思ったりこのサムライのチャンネルのスタッフさんが面白いと思ってることを形にして今こうやって<笑>映像にしてってやってるじゃないですかこう共感してくださる方にいたら嬉しいなと思うの で,、うん、で今以上にふざけ倒してやろうかなと<笑>そっちかよ<笑>思ってます以上ですああ ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハいハハハハハハまさかまさかの高速の出口で ETC ないみたいなんです<笑><笑>あうふざけ願なみたいなすで え早速ふざけていいですよゴリラだゴリラだウッホッホメガネとメガネでおしゃルシャンゴリラだゴリラだウッホッホもういないよねセミミミ<笑>ちょっとちょっとお疲れ様でしたちなみに今横にいっぱいいるけど誰も何も触れてくれないから<笑>もう一人東京帰っちゃおうかなお疲 れ, <笑>お疲れ誰だし<笑><笑>